家事にに育児に仕事にもうお母さんたちって本当に忙しいですよね自分の体を癒す時間もないぐらい毎日毎日頑張ってますよねそんなお母さんたちに捧げる全身痩せてく体がどんどん柔らかくなるストレッチやっていきましょうはい、えっと、ビフォーアフターだけ見ていきたいのでまずはストレッチする前の硬さを見ていきましょ う, う普通に ね, こうですね円骨していただいて 椅子でもテーブルでもキッチンのね台でもどこでもいい洗濯機の前上でもいいですよ、手を置いていただいてで右足一歩後ろで左足前、吸って吐いてお尻、真下に落としましょう、ふーって落とします、足はね腰幅ですね、で右のね今後ろの方のアキレス腱が伸びているのを感じていきます。 後ろの足のつま先は外向かないようにちゃんと正面見るように両足が平行になるようにしていきましょうお尻ね後ろじゃなくてお尻は真下に下ろしますふーって吐いてアキレス腱気持ちよく伸ばしていきましょうはいそしたら足伸ばしてその右足大きく一歩後ろにしていきますでかかとしっかりつきましょうでつま先はまず正面見てますね 吐いてぐーっと前の膝の真下に足首くるところまで踏み込んで、後ろの足アキレス腱ふくらはぎ膝裏も伸びてるのを感じていきます。で、この時腰反らないで、腰はしっかり丸めていきます。腰丸めていきましょう。そうするとこのね。右の腿の前鼠径部もしっかり伸びていきます。息長く吐いていきましょう。 見ていきますね、はいそしたらこの右足を左の足のところに4の字で置いていただいて吸って吐いてお尻今度後ろにぐーっと引いてで正面見ていきましょうこの時ね腰丸めるとここのお尻のとこよく伸びないのでこれは腰を反るようにしていきます。て長く吐いて 右のお尻の外側が気持ちよく伸びてるのを感じていきましょう。胸をね。少し張るような感じです。床見ないで正面見ていきましょう。はい、そうしたら今度この右手で右の足の甲を持ってで腰一回丸めますね。で、丸めた状態でかかとをお尻にぐーっと近づけていきましょう。そうするとこの右の腿ももが伸びてきます。 でこの右の膝、少し床と平行に後ろに動かしていきましょう。でも腰が反らない。腰は丸めていきます。おへそちょっと背中に引き込んでいきましょう。で長く吐いて、今感じてほしいのは右のももの前ですね。右のももの前が気持ちよく伸びているのを感じていきましょう。はい、そしたら反対いきますね。左の足一歩後ろ 正面見て吸って吐いてお尻ストーンと真下に下ろしていきます左のアキレス腱気持ちよく伸びてるのを感じてつま先がね外向かないように膝頭とつま先が同じ方向に曲がってるのを確認していきましょう。膝頭とつま先が同じ 長く吐いていてきますはいそうしたら今度は左足大きく一歩後ろでかかとまでしっかりついてつま先は正面見てますよ。吸って吐いて前の膝頭の下に足首くるところまで踏み込ん で, で腰反らないように腰丸めておへそ背中にぐーっと。 押し込むようにすると左の素形部伸びてきますねこの腿の付け根の前のところですで左のふくらはぎ膝裏しっかり伸ばしましょうもしね膝伸びきらなかったらそれで全然いいですよの気持ちいいところまで伸ばしていければ十分ですはいそしたら左足を右足の上にね四の字で置いていただいて今度正面見ますね吸って 吐いて、お尻、後ろです。後ろ、遠くの椅子に座るようなイメージ。左の腿の外側、気持ちよく伸びてるの感じていきましょう。息長く吐いていきますふ。ふーと吐いていきましょう。床見ないようになるべくね、正面見るようにしていきます。 壁とかでもいいですからね。はい、そうしたら左手で左の腿もも足の甲を持っていただいてで腰丸めてかかと。お尻にぐーっと近づけてで膝頭を床と平行に少し後ろに移動します。でも腰反らないように腰なるべく丸めようとするイメージ。 で長く吐いて左のもうね普段の生活で本当にねお母さんたち頑張ってるのでもうね今は頑張らないで気持ちいいと思うところで長く呼吸していきましょうはいそしたら最後ですね近くの壁に行っていただいてその場でやってもいいんですけどかかとつけて で、つま先60度ぐらい外に開きますね。で、かかとほんのちょっと持ち上げましょう。足なるべくつけていただいて、両手上に上げていきます。二の腕で耳を挟むようなイメージです。おへそ背中に引き込んで、10回左右に振りますね。吸って、吐いて、右、吸って真ん中、吐いて、左、吸って、 さあ、右気持ちいいとこまででいいですよ。おへそ引き込んで、吐いて、左。吸って、五、右。吸って、六、左。おへそもうちょっと引き込んで、吸って、七、右。吸って、八、左。吸って、九、右。吸って。 十、う、左。で、真ん中に来て、指先ツーンと天井、おへそ引き込んで、お腹ぺっちゃんこ。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、ゼロ。かかとをゆっくりと下ろして、両手を下ろしていきましょう。はい、いかがだったでしょうか これね、5種類のストレッチがあったんですが、1個1個別々に思い出した時にやっていただいてもいいし、私はね、朝、コーヒーができるの待ってる間に台所でやるんですけど、そうすると、1日綺麗な姿勢で過ごせるので、代謝が上がって、どんどん痩せていきます。ぜひ、1日どこかでやって、頑張ってるお母さんたちの、私たちの体も一緒に癒していきましょう。こちらのチャンネルでは、 高年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する運動苦手な方でもできるストレッチ、マッサージ、エクササイズご紹介しています。もし参考になりましたらいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また はい、それでは、どんな感じでしょうか。ぎゅーっと、ね、さっきよりもかなり柔らかくなったんじゃないでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。このストレッチ全部いっぺんにやっていただいてもいいし、一個一個、1分、隙間時間があるときにやっていただくのでもとっても効果があります。仕事場のね、お昼休みとか、おトイレ行ったときとか、 ちょっとね、デスクワークが続いた時とかお子さんが昼寝してる時とかいつでもいいので毎日やっていただくと体がねどんどん柔らかくなって痩せ体質に変わっていきます代謝がぐわっと上がるので痩せ体質に変わって自然にねどんどん痩せていきますそして姿勢がきれいになっていくんです是非忙しいママたちも自分の体も癒してあげましょう ね、忙しい私たちもちょっとの隙間時間を見つけて自分の体癒していきましょう。それではまた